OECD 経済協力開発機構によりますと最新情報では来年における世界の経済成長率は 2.2% 日本語は 1.8% となるように予測されているということです一方 OECD 加盟国のインプレ率は今年の 9.4% から来年は 60.5% に下がると予想されたものの、イベントで高い水準が続くとの見通しだそうです。まあ、もしがして、日本では、入国規制緩和や、観光需要回復で、経済成長が改善されているという見解もあるのではないでしょうか。